向井さん、はいはい、私はすごい聞きたかったんですけど聞かれるだろうなとは思ってましたけれども<笑>ツイッターでつぶやいてた<笑>いやほんとねマジこれいや、すぐリツイートされた時やってしまったといやいや、はい、いっぱいああいうのつぶやいてくださいイ消ししようかなと思ってやめてくださいよ絶対ダメスクショ取る、はい、<笑><笑>証拠はね逃さないということではい、はい、そうなんですよほんとにねもうガッチガチの「はい」 本当、もうそのものの夢を見たんですよ。はいえーはい、相手は相手がね、<笑>誰誰いや、これね、誰いや、相手はね、いや、女優とかアイドルとかじゃないです。あ、いうこ言うわけないですよ。も<笑>し、<笑>はい。まあまあ、本当、でも、恥ずかしいんですけども、<笑>あのー、<笑>まあ、なんていうんですか、あの種族でいすと、種族で言いますと、種族で言いますと、えー、女バンパイアです。ア<笑>ン<笑><笑>ねじゃん<笑>。 ちょっとね恥ずかしいですよね、はい。え本番をいたしてたってことですかはいあの学校の校庭でねはい、<笑><笑>これはね残念ですよ本当にこんなに俺はこんなもう陰夢ですよ<笑>、ね そうなんですよ。すね。いや、そうそすもう恥ずかしくてね。もうつぶやかずにはいられなかったんですけど、まさか、電波に乗せる日が来るとは、ということで。いや、そんなんはいいんですよ。無制しましたいや、言うか<笑>してないし、言うか、えー、なんたでなん で, で天使無制さんって呼ぼうと思って無、ね、さん。<笑>何無制さんってなんだ<笑>向井聖太郎。海野って無制太郎。向井聖太郎略して無制太郎じゃないんですよ。<笑>あのね、違う違う違う。あの、ポサラさん。はい。<笑>あのね、違うんですよ。すい